国立阿蘇青少年交流の家と阿蘇市は災害時における避難所に関する協定を結び平成31年2月7日阿蘇市役所で協定書の締結式が行われました協定書の締結式は阿蘇市役所の応接室で行われ国立阿蘇青少年交流の家の岩倉君夫所長と 阿蘇市の佐藤義雄市長がそれぞれ協定書に署名しました。この協定は災害時において阿蘇市が国立阿蘇青少年交流の家の協力を得て施設を避難所として使用し救助対応を円滑にするというものです。国立阿蘇青少年交流の家は施設を無償提供し期間は30日程度で 避難所としての延長は協議して決めることになっています。